第45回コメ祭りでございますけれどもこちらラジオ関西お祭り広場でございます総合司会は私ラジオ関西ミュージックヘッツ火曜日担当しております神戸のワクワクロックンロールバンド渡辺村のボーカル熊谷達郎とそして同じくラジオ関西 CRK ミュージックヘッツ水曜日のパーソナリティ西村愛ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますありがとう 山の拍手ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>温かいお客さん。えー、今日もねねえ ね, えねえ雨に流されてきましたけども。はい ギラギラ太陽が照りつけておりますよ。そうですよ、皆さん、うん、暑い中うち内持ってる方もおられます。え、ね、え、もう日く夏半焼の方たくさんいらっしゃいますけれども、はい、これはちょっと本当に暑くなりそうなので、お ね, ねサンバイスかけてる方、帽子かぶってはる方はいらっしゃいますが、はい、熱中症に本当に皆さんどうぞくれぐれもお気をつけいただいて、はいまあね、水分しっかりとってね、そうすね楽しんでいきましょう。いろいろ楽しみながらね、安全にやっていただきたいと思います。うんはい さあ今日はですね、うんまあ、この神戸祭りということなんですけども、はい、皆さんの気持ちをこのオープニングから一つにしたいと思いまして、うん、皆さんご協力いただけますでしょうかあ、そうですよ。いえいえ言うてもいいですよこんなね、神戸のね、こんなど真ん中の三度目のど真ん中のね、はい、こんなせ止めてね、い、うん、えいえ言うこともうないですから<笑>なかなかそんなんもそうです、ほんまや、ざいます。僕がですね、神戸って言ったら祭りと、うんうん 神戸って言ったら、まずいと、大きな声で言っていただきたいと思います。まよろしいでしょうか。はいきますよ、神戸。神、ま、戸。神戸。ま、り神 戸,、まり神戸まり。スタートでございます。ますそれでは、プログラムの方を進めてまいりましょう、はい。トップを飾っていただきますのは、パーマネントフィッシュのみ。 うんアカペラを主体に爽やかな大人のテイストあふれるパフォーマンスで聴く人を柔らかなハーモニーの海へと誘ってくれるんです。 ここが海になっちゃいますよそうですよよで神戸から世界へお合言葉に2008年にはなんと韓国デビューもすごいよそうなんです果たしていましてさらにすごいのが2009年11月第17回大韓民国文化芸能大賞外国芸能人賞を受賞されていま す, すごい神戸が誇るパーマネントフィッシュの皆さんでございま す, す でね、ラジオ関西では毎週月曜日夜11時30分からパーマネントフィッシュアカペラの時間を担当していたり、ね、もう本当に幅広く活躍されている皆さんなんですがもう準備 OK ということで、はいはい、それでは早速皆さんご登場いただきたいと思います、はい、パーマネントフィッシュの皆さんで拍手でお迎えください んんんははさここににちちーですよろしくお願いします。君がシャ y e a l a l a 「必ず必要なものではないし」 Baby、yeah. yeah. ありがとうございます皆さん改めましてこんにちはパーマネントフッシュでー す, ーでーすこんにち は, にち は, にちはありがとうございます、えー、神戸祭りラジオ関西のステージトップバッターを務めさせていただきますアカペラボーカルグループパーマネントフィッシュです今日は短い時間ではありますが、はい、僕たちパーマネントフィッシュの声だけで作る音楽アカペラをゆったりと楽しんでいってくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます さあ、1曲目は「君がシャララ」という僕らのオリジナル曲をお送りしましたが続いてはこの曲で盛り上がっていきたいと思いますさ あ, さあ皆さんラジオ関西を待ってる広場まだまだ始まったばっかりですが次はこの曲で思いっきり盛り上げていきたいと思います僕たちのオリジナル曲「ブンブンブン」という曲がございましてこの曲は今狂われているこの赤いフラッグをみんなで一緒に振り回して遊んでいきたいです一回練習してみましょう皆さんこのフラッグ振り回してください ない人は出てもいいよね。はい、ナイスはスタッフ配ってるんで、いいね、あの重かったらもらってください。いいね。いいね。あいい感じですね、まあまあ。そんな感じで思いっきり楽しんでいきましょう。じゃあ1回聞いてみようかな。皆さん盛り上がってますか？盛り上がってますか？神戸 あ, ありがとうございます。 赤い調子を燃え上がらせてバックマンー背中に掲げ鍛え抜かれた鋼の間に高鳴るほど光ってパーツオブシーンの放送込み 「押し寄せのようなシンクロビッグフェイ」「元気の声も浸ってんだよ」「バウスの声も一緒」「拳を突き上げるの」「ギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギ それ。 皆さん盛り上がってますかああいいですねありがとうございますありがとうございます皆さん僕らのアカペラ楽しんでいただいてますかはいいやー良かったです本当に僕らも楽しい時間になっております早いもので次の曲が最後の曲になりましたがありがとうございます実はですね僕らのまた僕らの歌を聴いていただける機会がありまして あの僕らラジオ関西でラジオ番組をさせていただいているんですけども毎週月曜日の夜の23時30分から、うん、11時半から30分間「パーマレントウィッシュのアカペラの時間」という番組をさせていただいております、えー、僕らのこの声だけで作る音楽アカペラに焦点を当ててですねもう生歌たっぷりの、うんえー、楽しくて心地いい時間になってるんじゃないかなと思います毎週月曜日なので明日ありますね夜ね、うん、よかったらぜひ聴いていただければと 思いますお願いしま す, ししますありがとうございます、えー、次は最後の曲をお送りしたいと思います「町」という曲これも僕らの曲です、えー、遠くへ行ってしまった自分の大切な人へ向けた歌でいつでも待ってるから帰ってきてねっていうそういう歌です今日は、えー、ぜひ皆さんの大事な人おかえて聴、えー、いてみてください「町」 フゥ。 声が「心の中で何度も何度も」「繰り返す波のように」「寂しくなるね会えなくなるね笑顔の裏側でこぼれ落ちた一粒つの涙」 「この街でずっと待ってるから君を待ってるからいつでも帰っておい」 言葉にでき「い想いを抱いて」「確かめるように長い握手をしたね忘れないを忘れなるを交わした約束が」 o h Bye. <laughs> ました。パーマネントミッシュでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうごありがとうございましたいやもうこれは世界いけますよほら、ね、ちょっとお話伺いたいと思いますので、はい、ちょっとキュキュッと寄っていただいてマイクはなして結構です、はい、な し, でいいです出していいですか としーさん、こっちより、こっちより、はいねね、もうちょっと前行きましょうか、正確ね、皆さん聞いていただいてますのでとし、はい、さん、素敵な歌いはありがとうございましたいやー、とんでもないです。本当に皆さんがもうあったかくて楽しいステージになりました。ありがとうございましたいいいかよかったね、本当にあのあれなんですよ、もう、はい、あのー、アカペラっていうと、はい なななんんかかあんま運動量少なそうじゃないですか、はいはいはい、ですもねカズさん汗びっしょりやもんびっしょりや、ねね、何がすごいってこんだけ汗びっしょりやのに横いたらええー、匂いするんですここれがこれががだいぶね強い香水使ってますけどね<笑>その匂いだと思いますけどねいや本場でも素敵やわ、はいね、ちょっと他に他ではやっぱいない神戸にこういう人たちがんますごいなと思いいやいやいやといます。皆さんにもたくさん喜んでいただきましたけど、はい、そんなパーマンドウィッシュがなんか今すごいことやってるわけ そうなんです。実はあの僕たち結成今年で10周年を迎えますおめでと う, でと う, でと う, でとうまあまあ、えー、ほんなんやね、まあまあ、えー、年やねそうですね<笑>まあ、まあ、<笑>頑張ってる頑張ってるんやんな そ, そうですねもう カズさんなんなかもうだいぶええ年ですけども分かれへんねも う, うで若いです一番若いですからねら男前すぎてねなんかちょっとねもうちょっとホッとするキャラクターいりますよ<笑>本当す僕みたいなやつが入った方がいいんじゃうか待ってくださ い, ださい10周年で何やってんの全国ツアーをやっておりますすごいすごいおはようございますで、えー、全部で5箇所全国回るんですけども、はい、こちら一番神戸の近くではキャッシュボックスというねここ高上がったすぐにあります、はい、ライブハウスで6月18日に、はい、ええー 全国ツアーの神戸公演がありますのでぜひぜひお越しください6月18日、はい、神戸キャッシュボックスありますぜひ皆さん来てくださいよろしくお願いしますチケットがこのこっちの物販ブースでですね、はい、今予約できるということなんでよかったらぜひ CD もありますのでよかったらぜひお願いします今すぐ行っても今すぐ行っても走ってくださ い, <笑>い CD もありますサインもね<笑>今日も、はい、もちろんさせていただきますさせていただきますんでよろしくお願い<笑>全員でサインしてくれるのもちろんですマジで、はい、めちゃぜいた <笑>今のうちですよ、ここまでこんだけ寄れるのは、<笑>いつでもしますお願いいたしますた、はい、このフラワーロードにあります、この西ド隣のテントのブースのところに物販がありますので、CD、そして6月18日の、はいえー、キャッシュボックスのワンマンライブですね、はいえー、そちらの方のチケット、予約もできますので、ぜひよろしくお願いいたします。 他にもまあいろいろあるんですけれどもそちらの方はですね、はい、ホームページの方まだ見ていただいてそうですねホームページもツイッターもありますのでパーマレントフィッシュで検索してくださ い, い、はい、よろしくお願いいたします、はい、パーマレントフィッシュと皆さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました